動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子のバオシンです。この動画にコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。さて、僕は今、ビジネスホテル、新光さんの前にいるんですけれども、こちらで昨日は一泊させていただいて、また新しい旅行シリーズ、皆さんにお届けしようと思っています。前回の旅行シリーズは、会津若松駅から新潟県、新潟市、新津駅まで運行している、SL 万越物街のクリスマストレインという特別な電車の旅を 皆さんにてました今回何をするのということなんですけれどもせっかく1年と約5ヶ月ぶりに会津に足を運んでますまあ今は新潟ですけどねなんですけれどもあのシリーズでできなかったことをやってみたいなと今度は会津のグルメにもっと踏み込んで旅行動画撮っていきたいなと思いますので是非最後までご覧くださいそれでは今回の旅も始めていきましょう 新津駅にやってきました新津は先ほどオープニングで説明しました通り磐越物語の始発駅でもあり終着駅でもありますからこのように蒸気機関車の他人道輪っていいますけどもこういうモニュメントがあったりですとかそれからあちらの階段の方も蒸気機関車を前面に押し出したデザインになってますでは今から再び磐越サイズに乗って会津地方へ戻りたいと思います 大切に手前の方から新津駅のホームを見ていただいておりますこんな感じでかなり大きな駅なんじゃないかなって思っていますではこちらの北方までの客買っていきたいと思いますなぜ北方までなのかというのは後ほど説明します大きいお金がないので1万円で支払います北方までの客を買って。 踊り忘れにご注意くださいえりええました次の関越西線の電車9時34分の会津若松き通電車になります快速電車は既に出発してしまったみたいでこの後の運行スケジュールを見ても会津若松行きの快速電車というのはなさそうですこれに乗っていきたいと思います 確かにこちらの帰国案内でも通電車の会津若松行き9時34分発と書いてありますね乗り場は2番乗り場なのでこちらに向かいます 実は、今回の会津新潟編において、東武鉄道のとても便利なフリーパスを使っていまして、この辺りに出ていると思うんですが、始発駅浅草から栃木県の下今市までが往復、そして下今市から会津まで、なんと4日間、バスも含めて乗り放題というフリーパスを使ってます。そのため、実質、新津から北方までの普通乗車券で済みます。北方まではフリーパスの乗り降り自由な区間に含まれているので、これはもし東京からあ 会津方面に旅行される場合にはとてもおすすすめですし僕自身今回初めて使ったんです、ね、ごく便利なフリーパスだなと思っていますそしてあともう一つは普通電車で会津若松まで行くんですけれども普通電車だと2時間半かかります長い道のりですけども楽しみながら行きたいなと思いますさすがですね新津駅の2番ホームでおこじょさん見つけちゃいました せっかくまるで子供みたいなイエイ 再び会津若松駅に戻ってまいりましたろいろ考えたんですけども時刻表も検索した上で只見線に乗って会津高田という駅に行ってでそこにユニークな餃子を出しているお店があるというのでそこに足運んでみようかなと思います。 会津鉄道の会津マウントエクスプレス号に乗り込みました。あと6分程度で発車します。 第1戦闘相手に入ます。まもなく西若松、森口、川右側です。この駅に降りるのも1年と5ヶ月ぶりですね。西若松駅やってきました。ここで七海線と会津鉄道会津線が分岐します。この駅で七海線に乗って、各駅先の会津高田で降りてお店に行ってみたいと思います。空いてるかな？ランチタイムギリギリ そうそう只見線に関して一つ言い忘れてました只見線は IC カード使えません現金のみでの生産になりますので僕も十分に気をつけたいと思いますまあ現金でしか払えないんですが社内で生産ができますので現金の準備忘れないように思います 会津高田駅到着したのですが今度は会津若松方面に向かう電車なんと16時57分だそうですびっくりですす<笑>しかもここから親不孝さんという赤ぶこ餃子餃子出してるところが14時でランチタイム終了してしまって食べられるでしょうかいつもガチンコなのでなんとか頑張ってみましょう諦めてはいけない。 今電話で確認しました中華ラーメン親復興さんランチの営業時間一応20分までやってるようなんでよかったよかっ た, よかったなのでもうすぐ大通り見えてきます大通りを右に曲がったところにお店ありますので向かってみようと思いますあーよかった良かった良かった眼鏡こもった周りに誰も人がいないのでマスクオフを失礼します見えてきましたこちらですね写真で見た通りの赤と黄色が特徴的なお店だ まず一軒目のお店こちらに行ってきます。営業時間が十時半から十四時半まで、夜がなんと五時間二時間しかやってない。<笑>すごいですね。びっくりだ。ごめんください。 外の外気温がすごく激しいので、マスクとメガネを外させていただきました今、赤い餃子を焼いていただいております。 では早速こちらの赤べこ餃子いただきまーすすでに出来上がった酢醤油とそれからラー油でいただくんですけれどもこれがまた絶妙な味わいです、うん、めっちゃうまいです というわけで、親不孝さんの赤べこ餃子、ご覧いただきました。なんといっても、店主の方の優しいお心遣い、本当に感動しました。何しろ、僕の移動手段が電車じゃないですか。公共交通機関を使うこれです。バスの地獄表をわざわざ写真撮って手渡してくださったのに、優しい。<笑>またやってる、つけっぱなしでした。ということなんで、よかったら、赤べこ餃子、食べてみてください。 次はですね会津といえば北方ラーメンじゃないでしょうかということで北方ラーメン食べに行きましょ う, うそれ以外ない行きましょう行きましょうバスの停留所見つけました本当に親不孝の店主さんに親切にしていただいてあっという間にすぐ分かりましたねそして次のバス到着の時刻なんですけれども14時42時分にバスが来るそうですこのバスに乗って会津、えー、若松駅に戻りたいと思います バス会社さんに7号線入り口から会津若松駅までの運賃を確認したら650円だそうです。まあまあいいおじさんでした。